店長なんか嬉しいときってあります？えー、お仕事されてて嬉しいときやっぱりあのなんだろううん猫可愛いって思ってくれるときかな<笑>ほーうんお客さんがねすごく良かったですっていうなんか言ってくれるとやっぱり嬉しいですよね<笑>開けて良かったっていうねね え, ねえ仕事して自分の子が褒められてるみたいな ね, ね嬉しいですよねそうですね本当に。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 伊予郡正木町神村動物病院は「猫ワン」を応援しています道具温泉商店街この上りが目印2階にあるのが猫カフェ「ひなたの窓」。 思い思いの場所で猫たちがお客さんを待っています。この子はなんて名前かな。あっと僕がね名前をつけたのってね四匹しかいないんですよ。ちょっと教えてもらっていいですか。はい、紹介してください。ナギサちゃんとかん。はい。どうしてナギサちゃん。はい、あの僕はあのスピッツが好きなんですよ。 なるほど、はい、スピッツが好きなんですよと。なるほどね。その曲名から、はい、お店の名前もね、<笑>実はスピッツの曲名から。港の窓に憧れて。あご存知ですか。すよはい、<笑>そうです。<笑>その通りで す, ですねそ、えー。その通りなんです。はいはい、昔の曲ですよね。はい、なるほど。わ<笑>かります。梅干しはいないんですか。梅干しはね、そのうち、また、ね、自分で名前をつけられる機会があったらね。<笑> は, いはい、はい、また、ね、スピッツの、ね、曲から。<笑>トリッ あそうですね。はい。<笑>はいスピッ。最初の頃ね。はい、そうですう。ファーストアルバムです、ね。そうそうそ う, そうええー<笑>。つぐみもそうだね。あ、つぐみはね、最近だ、えー。店長、と、トゲマルはいないんですか。トゲマルはいないです。いないんだ。ね、<笑>僕のギターもいないですね。僕のギター。<笑>はい、名前が長くなるので。<笑><笑> 自然に猫ちゃん寄ってくるタイプでしょういや、そうそんなことないんですけど今日はなんか履ってくれる感じ、まあね、寄って自然に寄っていきますよねお姉さんところなんかスカートの中に入ってる<笑>え、ちょっと取っちゃっていいですかスカートの中取るのも。えぇ、ー、<笑><笑>どういうご気分ですかスカートの中に取っちゃっていいですかあ<笑>もうような感じです<笑> <笑>えー、ちょくちょく来られてるんですかいや初めて来ましたどちらにお住まいですか京都です京都。ちょっと旅行で来たんで見てお邪魔しようかなと思ってっようこそ愛媛に、はい、います京都なんか愛媛の大丈夫ですか<笑><笑>ありがとうございます猫好きさんですか そうです、あの、飼ってるのは犬なんですけど、猫も好きで。はいはい、こういう時じゃないと、猫と触れ合いないので。ちょっと浮気。浮気し<笑><笑>そうなんですね。京都の猫が似合う町ですよね。そうですね。うん、たくさんいるって、あ、いるっていうか、いたみたいですけど、今はやっぱり野良ちゃんとかもいなくなっちゃってるんで。あそうなんですね。はい、えー、え、こちょばい、こちょばい。え<笑>え、こちょばい、こちょばい。こちょばい。 猫カフェよく行かれるんですか。いやそうでもないですね。そうでもない。はい。今日ちょっと時間があったんでお邪魔させていただいた感じで。そうですか。いるかい。<笑>よっぽど気に入って。かい。<笑>他の子も来ちゃいましたよ。来ちゃいました、ね。<笑><笑>ねえ。 落ち着いていらっしゃるから猫がやっといくんでしょうねああそうだといいんですけど、うん、うこういう時しか猫と触れないんで猫好きなんですねそうですね猫好きですね猫のどんなところが好きですかうん、気まぐれのところ、うん、犬は気まぐれじゃなくていつでもね、してくれますけど大体、ね、の犬は結構言うこと聞いてくれる犬が多いと思うんですけどうちの犬が猫っぽい犬なんで ほんと気まぐれで<笑><笑>そういうところが結構好きです松山何泊何日ですかあ、1泊二日で、えー、短い<笑>強行突破できたんで本当ですよはいじゃあだんだんとるそうですね 初めてですか。あ、初めてです、えーそ。どこ行きました。えっと愛媛美術館と愛媛美術館、愛媛県美術館。あ、県美術館。はい。あそこに行ってみたかったんでおー、そこに行きました。だけ。あ、あとこの辺、この道後温泉の周りとかあったんでそこ行ってみたのと、そこなの。坂村があるんでそちらにちょっと到着に。 前まで行ってない。は行ってないで す,、ねいですね。おすすめなの。ああいいですよ。いいですよ。なんかすごいっていうのは聞いたことあるんですけど。ねはい、そうなの？<笑>今回はちょっとまた次回行きたいなと思ってるでぜひぜひぜひはい残しておいたんですね。はい、おすすめです。ありがとうございます。黒<笑>猫ちゃんよくお似合いです。 飼う前には最後まで責任が取れるかしっかりとす。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 リバーサイドショッピングセンター内トベ ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援しています。この人おとおとちゃんでしたっけ。彼はおとちゃん。いつも一緒にいますね。近くにいますね。背中を変いてほしくて仕方がないですよね。<笑>本当だ。待、ね、ってこればっかりよね。 <笑>たまにはさ、あのね、やり返してくれてもいい。やり返してわかります。<笑><笑>ちょっと今日腰に体験なんとかしてってっても、全然こっちがね、ご奉仕しないといけない。ですよ、ね、<笑>そうなんですよ。こっちやるばっかりや。<笑>そうなんですやっててもいいじゃない。たまには。わ<笑>かる。わかる。<笑><笑>うん、ねえ。ありがとうございます。 手<笑>なな<笑>手がが足足りりりないみたいな<笑>くる<笑>んかはい次元も背中好きですねマ丸丸ルに 本たかん本気かん猫が喜ぶマッサージポイントを教えてもらおう<笑>よく妊娠してるって聞かれるんですけど妊娠してない妊娠<笑>してないねえ<笑>うそしてるやろ<笑><笑>年から年中妊娠してます嫌、ね、<笑>だ 想像妊娠じゃないかな。本当本当あのねそう、うん、この子のね、ああカメラ回ってるときに言った方がいいかな。そう、うん、あ, あのこの子のおっぱいは野生に壊れるんですよ。へえー、そうなんだ。ね、うん。でそん時からこの子太り出したんで。あら、うんはい、ありえますね。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。今井店長の猫マッサージ講座。いそんなっ<笑><笑>ちゃん、もっちゃん、モデルはまるちゃんです。まるちゃん、ゃんはね、顎の下がいいんですか？顎の下とか、なんか首の周りとか、頭も好きなんですよこの子。頭とか爪はちょっと柔らかめで。<笑>はい。 手繰返してあげるとすごく気持ち良さそうな顔だね速さが、こうこってこうやっぐらいでいいですかそうですね、うん、もうこれぐらいかなってもうされてたもんよいいよと背中をはい、背中を、うん、見えちゃったあとちゃん他にはココ全体を。この背中全体ですね、うん、んなんか、うんともすんとも言わないんで、うん、多分気持ちいいんだと思います<笑>尻尾が立ってますね腹腹前進になってます<笑><笑> 一、う、応、ん、両手をね、こう、きびんに動かして<笑>えへへ一応、まんべんなく、行き渡るようには、うん、はいまんべんなく、何が行き渡る指が指が、はい書き残しのないように書き残しのないように<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ええー、えあの、前進するんですよね、この形追いかけるのは大変だから、前には行かないでほしいんですけど、ね、<笑>でも、体悪 硬いですね電極。あ僕ですか？ええー、もうだらしないだけですね。えー、ええー、え。めちゃくちゃ硬いですよ。これそうなんです、ね。はい。この子はどうですか？マッサージ的には。この子ね腰の中に硬いあの腰を上げてくるんですねこうしてたら。あなるほどなるほど。気持ちいいのかな？うんだと思います。<笑>わざわざされにくるぐらいね。なるほど。 あ、こまもってす。いまもちゃんはどうですか。こまもちゃんは。こまんね、動きがあるんだね、この子。子<笑>あ、わロンと。半額。この子、いつもひっくり返るんですね。<笑>お腹も大丈夫なんですね、この子。子はい、この子平気ですね。ねえ、まあ、お腹がメインじゃなくて、なんかこの首のあたり。首のあたりは。はい。えー、首とか、胸とか。こうやって。 まんべんなく触れるようにしておくと獣医さんとか行った時にも見てもらいやすいですよねそうです ね, ね獣医さんもねやっぱり言っても、ね、暴れる方大変ですからねそ う, ねねう ん, ちょんちょっ手つきがいいわいい<笑> とかもチェックしたりするんですか。あ、チェックしてますこの時に。うん。でスキャラが取ります。メアニとどんなことをちょっこうこの時チェックするんですか。メアニとか、はい、あと耳とかもかな。耳。はい。耳の何を。あ、みあのあ、ミクソが溜まってないかとか。なるほど、えー。耳垂か、耳垂が。<笑>耳垂<だれ>。<笑>ええー。とかあとはもうお尻にうんちついてないかとか。なるほど、お尻チェック。<笑>ええー。うん たまにあのひどい目につけてる子がおる。わ<笑><笑>かります。まるちゃんはまるちゃん。まるちゃんは。あ、さっきやったか。はい。やりました。うん。まあ、あと、なんか体にしこりがないかとかね、こう触ってたらわかるんで。うん。今、う、の、ん、ところがね、イ、うん、ボとかあったら。うんうん 異まあうん基本的にそんなにやばい糸はないと思いますけど、うんうんまあ、毛がはなんかはげてるなとかするのでまあシェフの、うんえー、チェックチェックチェックするつもりでもやってないんですけどねえ長の趣味でもあるかえええええええええええづけええええええええええええええええ できるだけ飼い主さん触ってあげるっていうのは大事ですね。そうですね。この子たちのストレス解消にもなりますからね。うん。店長のストレスはどう。ああ、僕も本当に解消させてもらってますん、ね、で。はい、ありがとうございます。<笑><笑>えっと、解消させてもらってるよ。 白いな、今井さん、ありがとうございます。最後噛んで。<笑>嫌になったら噛むんですね。あーーいだね<笑>そして水を飲む。松山市山越六丁目のトリミング、ドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますハンディーを持つお子様へテログループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げる ペローグループ。 出れないように気をつけてください。わります。すごいみんな分かっとる。はい。いや、初めのちは優しく押してください。強く押しすぎるとたくさん出すぎてしまうのでます、ね。はい。でなくなりましたら回収しますので。あ、わかりました、はい。あ、本当だ出てくるきた、うん。取っちゃってもいいですか？いいですよ。ありがとうございます。いいよ。たねね、<笑><笑>すごいジュジュられるやつ。ねすごい全然。すごい。 ケーーるちゃんできた そ, それがおしいお前「びっくりするね、出せや」っていう顔で見ようよ。<笑> あないこちんチャ、はい、こうこありやりくりが大変。<笑><笑> いいいいいね、ムちゃんうん、んいね、ねね、ちちちちちゃゃゃゃゃんんん、ん、んし横取りももちゃん。 もちちちちちゃゃゃゃゃんんんんんなるよ違うう子にお<笑><笑>いいいしししねねね店長ここののは誰ちゃんですかだった、ねねいね、手がいい。 ししししししてる<笑><笑>はいはい、はいいいいいねねねまだあ食べてない、ね、もうないよもうクリームは<笑><笑>出るかなもうちょっと出 た, 出た もこももちゃん、最後ののる膝の上のるが膝<笑>の上乗頃が膝の上<笑>の頃がこももちゃん、6000、ねうん、もうないかなもうないかなあともうちょっとだけあるみ ん, みんな適当に食べて適度に諦めてますよねわき<笑><な><笑>まえる おでんにやくかん出してみて。へえ、ごめんね、いいはい、子供ちゃん、来アよすごい。全然来ない子もいるですね。そうですね、もうあの目の前に持ってても食べない子もいいです。ああ、好き嫌い。うん、え、そう、うちのこのま食べないんですよ<笑>不思議。<笑><笑>不思議ですね。 ヤマト動物病院も猫コを応援しています。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 メインコーンなので、えー、はい、でかいですね、えー。大きくなっちゃったね。取、うん、らせてね、つぐみさん、綺麗だね。<笑>ここの猫ちゃんって大きいですよね。えー、あ、そうですね、うん。大きくなっちゃいましたね。<笑>ねうん、やっぱりあの清潔感がね、ですごい清潔ですよね。ね あのね清潔じゃなくても清潔に見えたら見えます<笑>。見, <えま><笑>見た目だけでもそれでいいん猫の好きそうなものがいっぱいじゃないですか。そうこれいただき物なんですよ。はいは い, そうそうそうはいなんかいただくことも多くていろんな工夫がされてて愛情を感じる日向たの窓さん。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる。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 ネコワ ン, ネコワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね